キープジャンね、ね、ね、ね、こここここいいいいっっっっのががんだそれが、ね、のやつボスこっちおおおちちちちででよる顔変なえこ、前見の<笑><笑>出る出るはいじゃあどうやって出るの<笑> ちょっと待ってよちょっと待ってよ、はい、手を手をまず出そうかかか痛痛いいくない<笑>あスヌーピーになった気持ちどう